皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月10日、バージョン 6.3 のアップデートで、職人のレシピがだいぶ安くなりました。そのことを思い出しましたので、唐突に、何のめくらくもなく、武器鍛冶職人のレシピを買い漁っていました。つぼ金職人がどうして武器鍛冶職人のレシピを買っているかと言いますと、そういう遊びだからです。 全ての職人のレシピを買い集めるのが密かな楽しみだったりするのですまた後日裁縫職人や防具鍛事職人のレシピを買い集めようと思います今月の天の日のイベントはレンドアミは南でのフレンド探し隊でしたフレンドの登録枠に若干の余裕があったので酒場フレンドを探しに乗り込んでみましたところが思った以上に人が集まりすぎていたせいかレンドアミは南がとても重かったです あまりの重さでメッセージウィンドウを開くだけでも結構な時間がかかっていました。そんな過酷な状況下でしたが、無事に酒場フレンドをたくさん増やすことができました。フレンド登録してくださった皆さんありがとうございました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。